えー、皆さんこんにちはシドのボーカルまおです、えー、今回は久留米市の魅力を発信していくということですけどおやっぱり僕の久留米での思い出で言ったら、えー、そうですねライブ活動を始めた地が久留米なんですけど、えー、昔は久留米にもライブハウスがたくさんあった時期がありました、えー、僕らがやってた頃はまずウエストポイントっていうライブハウスがあってあとは シャウウトいうライブハスあとはもっと前だと博来館っていうライブハウ ス, スがあったりとか、えー、他にもいくつかあったかな、えー、その3つ中心にライブ活動していたんですけど、えー、今多分残ってるのはウエストポイントが名前が変わってウエポンっていう名前になって。 あの筑後川の近くにあるあのライブハウスが残ってるのかなあとはもう全部、えー、残念ながらな、えー、くなっちゃったっていう風に聞いてるんですけど、えー、やっぱりその僕は久留米の先輩そして福岡の先輩方に憧れて東京に上京して、えー、そして東京で頑張ってこうやって、えー、久留米ふるさと大使に、えー、任命していただいたっていうこともありあのどうしても。 あの僕ら僕の活動の、えー、最初の地でもある久留米も音楽の力で盛り上げたいなっていう気持ちがすごくありますので、えー、そういったライブハウス例えば「ウェポン」とか今度ステージに立って歌ってみたいなっていうふうには思っています。あと久留米は、えー、年に一度、えー、音楽の祭典もやられているのでそちらの方にもぜひ呼んでいただいたら、えー、また歌いに行きたいなと思います。 思ってますのでこれからも指導そしてボーカルマンを応援よろしくお願いします、えー、じゃあ盛り上げていきますクルメ バ, バイ